気に入ってみようおー<笑>はー、い、ということでさあ、えー、こちらね始まっておりますけれども皆様にお届けされておりますでしょうか多分されていると思いますはい、ではこのね「ね、えー、ありがとうストレッチは」は愛セる大好きありがとうの言葉をボディさんに投げかけながら行うとっても素敵なストレッチです私、ススーーーパーパントマイム伝道士シスターヒロミは <笑>考案いたしましたとっても素敵なストレッチこちらね本当にねボディーさんがね喜んで緩んでくださいますので是非お言葉の言葉をかけをしながらストレッチを進めてまいりましょうはいでは忘れないようにここにね置いておきますのでいつでもこの言葉を思い出してくださいではあの生活の中でですね愛してる大好きありがとうの言葉ね いいいいつでもたたくくさん使っていただくのが良いと思います。私も使うようにしております。例えばですね、お掃除さんをするときに床掃除をしながら言ってますよ。愛してる大好き、ありがとう<笑>あの。床さんたちもね、結構頑張ってくださってるの、日々ね。その床さんたちにありがとうの言葉、なかなか言わないでしょ。それを日々言うようにしていくとですね、床さんたちも喜びます。はい、それではいきましょう。ということで、ボディーさんに言ってきます。 はい、で, でですねまずはビフォーアフターですよビフォーアフターはいつもチェックしますのでまずビフォーアをチェックしてアフターボディがどんな風に変わったかをチェックしていきましょうはいでは両足を伸ばしていただいてさあこのストレッチさんが始まっておりますが皆様、えーえー、お入りいただけてますでしょうかちょっと見てみましょうここをチェックした方がいいですよねきっとねはいありがとうございます えー、といつもですね、大体いい朝9時に、えー、平日平日日曜日も、ね、できる時はやっております土曜日、土日もね。はい、ということで大丈夫ですかね、はい、おーおはようございます、どうでしょうさあではシスターがあ、コメントいたただきましたね。コメントが見えるようにしていきたいと思いますが、ここれ、これ。あ、花さんおはようございます、ありがとうございます。 はい、では、早速ビフォーはチェックしますよ。両方の足を出したら両方の手を前。あ今日知ったら、ね、おたはちょっと緩んでおります、朝からいろいろ踏んでますので、はい、では、こちらのほはお尻の方ですね、おの膝裏のチェック、膝裏さんが、ね、どんな感じか、はい、そしてお膝の位置、あとですねももの、ももの広がりもチェックしてみてください。 そして、えー、左足さんに右足を乗っけて、えー、指を、ね、横にグイグイ横に開いて縦にグイグイいくのからいきますはいでは「愛してる大好きありがとう」二2回言って「えいとカントいきましょうせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは指をぐさっと刺します足の甲を持って足先つま先をぐいぐいねじりますせーの愛してる大好きつま先ねじりはい愛してる大好きありがとうはい土松の下側を持って足先をねじりますせーの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 愛してる大好き、足だけ振り、せいの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、左右、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、この足は、下に置いていただいて、ふくらはぎさん。おにお、尿ちっちゃいですか。まあ、こんなもんか。はい、<笑>では、ふくらはぎさん。を置いていただいて、上からのけます。せいの、愛してる大好き、ちゅういのしょうもみさん。はい。 愛してる、大好き、笑顔ではい、お膝のちょっと上、結界さん、せーの、愛してる、大好き、体重かけてね、はい、愛してる、大好き、笑顔でね、はも、い、もの内側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、ももの内側、体重かけて、愛してる、大好き。 笑顔でね。はいでは両方の膝さんを立ててひっくり返します。右足のふくらぎ外側さん、せーの。愛してる、大好き。ありがとう。はい愛してる、大好き。笑顔でね。はいではこの右足さんを立てて、左足さんは足の右足さんの下に入れてください。ふくらぎの下面ですね。下面、親指さんでほぐします。せーの。 愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔ではい膝の下をぐいぐい動かしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大し膝のちょっと上でせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお膝の周りですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね。 はは、い、でももの裏側です。草と4本の指差してゆすってください。せーの。愛してる大好き。もも裏ゆさゆさ。せーの。愛してる大好き。笑顔でね。はい、ももの内側ゆさゆさ。せーの。愛してる大好き。ありがとう。はい、愛してる大好き。笑顔でね。 愛してる大好きだだだありがとう愛してる大好きナイスはい膝の裏さんをぐいぐい動かします膝裏ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとうお膝の裏愛してる大好き笑顔でねはいでは膝を持ち上げて膝下をブラブラしますせーの愛してる大好きありがとう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 愛してる大好 き, あ り, てててて大好きありがとう。はい、ではつま先を膝さんを内側にしてこの膝くるぶしさんを乗っけます。くるぶしさんを乗っけてくるぶしさんでしごきます。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。ワンエイト。はい。愛してる大好きありがとう。ここ念入りに。愛してる大好き。 ありがナイスはいではこの足を下に下ろして反対側の足を後ろに畳みます、はい、そして右足さん右腰骨のところに置いてボディを手をすると落としたところをグイグイ動かしますせーの愛してる大好きありすごい熱くなってきましたよ大好きももを動かすとねすぐ熱くなるねワンモアイト愛してる やっぱもも筋はね大きい筋肉ですので愛し<笑>てる大好き動かすとね血流がすごいよくなる<笑>ナイスはい手バディーを動かすももも上と横をグイグイやっただけで血流アップだねはいではえ骨盤転がし左のお膝さんの横に左手さん右手さんは右のお尻ペタさんはい 前にしたときは背中を反る後ろにするときは背中を丸めてここ C の字になる感じ後ろからいきましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で思い出愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、では左手さんをまっすぐで右手は腰骨さんで腰肘肩回しますボディを垂直にねまっすぐに伸ばして 骨盤動かしてくださいねせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうわもえた愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは手は頭の上で丸。皆さんご一緒にいいですご処方くださいせーのいいですはい拍手右足終了ありがとうございますではチェックタイム両足の を伸ばしていただいて右手さん右足さんどうですかいいですもうだいぶ私行きましたよ背中も落ちましたはい左手さんどうでしょう左はもうちょいって感じですねいいですはいではちょっと休憩水分とってくださいボディの変化あったらシューターにコメントで教えてくださいいただきますサイリさんありがとうございますうん。 シスターあの3回目のねワクチンさんの接種で左肩左腕がねあのやられておりまして左脇がこの間やられてたんですよ、ね、やられてたっていうか左脇さんが痛かったん、ね、なんかリ ン, パリンパさんが頑張っててくれて痛いんじゃないかって言っててで昨日ねあの水泳さんプールさん行かさせていただいてプールさん で, であの泳ぐわけじゃなくてウォーキングでねちょっと。 腕とかかを使使いなながらででも左脇さんんは使わなかったんですよちょっと痛いからね右手さんだけで頑張っててそうしたらなんとですね左のリンパさんが全然もう今痛くないんですよ<笑>でプールであんまり動かしたわけじゃないのに、はい、<笑>あんまり動かしたわけじゃないのになんかほぐれててびっくりしましたはい えー、千代子さん、ちよこさんこんにちはいらっしゃい。あ、花さんもありがとうございます。ほぐれましたね。まだちょっと硬いね。ちょっと久しぶりだからね。<笑>私も久しぶりでもない。月曜休んでね。まあまあ昨日雨だったしね。<笑>とかいろいろあると思います。はい。さあ。さあではですね。えー、水分とって上。えーえー 千代子さんも左足からね、ぜひご参加いただければと思います。はい、では両足伸ばしていただいて、左足さん行きましょう。はいや本当左のリンパさんが良くなってですね、快適になりました。復活、完全復活でございます。お騒がせしました。ありがとうございます。熱<笑>さんももう全然出てないです。もうってだいぶ前だからね。<笑>はい、おはようございます千代子さん。はい、では左足さんチェックですよ。左足さん、止まります。 はい右足さんどうでしょう右足の方はちょっとまあでも本当もうちょいいけそうな感じですねはいでは右足の上に左足さんを乗っけますで足を横指を横に開いて縦に振るところからいきましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、お隣の指、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。手と足、握手ですよ。手と足、握手。足の甲を持って足先さんをぐいぐいねじります。せーの。愛してる大好き、声出してね。はい。愛してる大好き、笑顔でね。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 アイセル大好きありがとうアイセル大好きナインス足だけ振りアイセル大好きありがとうアイセル大好き左右アイセル大好きボディも振ってアイセル大好きナインス、はい、チャレンジタイムきました背筋を伸ばしてボディを斜めに倒して両足をアップ両手をアップ両手両足振りいきましょうせのアイセル大好きありがとうアイセル大好き盛大にワンモアアイセル大好きありがとうアイセル大好きナインス貯金 はい、手をアップして足をアップジョギントポーズ腹筋使ってやりますいいですはい丸くださいありがとうございますはい握手<笑>はいでは腹筋ハ筋キンさんも鍛えておきましたはい<笑>では左足さんさっきのいいですはいかがでしたでしょういいですって言ってます音楽もはいでは左足さんふくらはぎでグイグイいきましょうせーの愛してる大好きありがとう 愛してる、大好き、もう日々の積み重ねですからねはいでは膝のちょっと上結界さん「愛してる大好き」これほんとねやらないのとやったので大違いですよありがとう、毎日愛してる大好きやっぱやった方がいいですねはいでは桃の内側「愛してる大好き」「ありがとう」「はい、愛してる大好き」「笑顔でね」ははい、では両方の膝を立てて します。じゃ今度は左のふくらはぎさん出てきました。ふくらはぎさんにちょっと会場をかけていきます。の愛してる。大好き。ありがとう。はい、愛してる。大好き。笑顔でね。はい、ではそちらえー、とひっと引きり返しのを立てて左足を立てて右足も左足の下に置きました。 で、ふくらはぎさん、裏側から親指さんでどうぞ、せーの、愛してる、大好き、たたた、ありが、笑顔でね、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、膝のちょっと上、結界さんじゃなかった、<笑>何、膝上、膝下、ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがと、グーでどうぞ、愛してる、大好き、膝上、ゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがと。う 愛してる、大好き、膝周りゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔だよね。はい、では、もものん、うん、喉。もも裏、せいの、愛してる、大好き。ありがとう、もも裏、いっしょいっ忘れるね。ああ、に、ももの内側どうぞ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。 ナイスはい、もも外側がっつり持ってもも裏ももよ外ゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔だよねはい膝裏ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっと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 大好きありがとうおお愛してる大好きはいここワンワンセットせーの愛してる大好きももの上ねあの血流よくなりますよはいナイスはい、ではその足さんをうんと後ろに立たます右足さんが前左足さんが後ろ背筋を伸ばします左の腰骨のところをグッと落としてグイグイほぐしますせーの 愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。ママは愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。笑顔でね。はい、では骨盤転がし。右のお膝さんの横に右手さん。左手さん、左腰、お尻ペタさん。はい、後ろの時は丸める。前の時は反る。 はい、骨盤後ろからせーの愛してる大好きありがとう盛大に愛してる大好き思え、はい、愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい、では骨盤ねじりが入ります右手さんは身の腰の横にぐさっと刺して左手さんは左腰骨盤と肘と肩を大きく回しますボディまっすぐお顔正面せーの 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモンエイト。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では最後に、骨盤、両足骨盤転がし。はい、マットを畳む方は畳んでください。マットとか座布団とかクッションさんとかね。はい、では、お尻、座骨さんたちを守っていただいて、背筋伸ばしたらボディーさんをま、えー、っすぐに立てて。 えー、両方の手足は肩幅手はももの後ろ掴んでください背筋を伸ばしたら背中を丸めるのと前にいくとは反らしておへそを床面に寄せる感じはい、では行きましょう後ろがせーの愛してる大好き盛大にどうぞはい愛してる大好き笑顔でワンモア愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね 背筋を伸ばして骨盤もその位置でグイグイ動かしますクイックせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンマンエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きこれで最後ナイスはいでは最後いいですポンプいきましょう背筋を伸ばして今日も無事できましたボディを後ろ両方の足をアップどっちかの足を伸ばす両方の手を頭の上で丸 はい、そして画面の方を向くそしてボディを少し斜め後ろはい、では皆さんご賞味くださいいいですいきますよせーのーいいですナイスナイスナイスナイ ス, ナイス<笑>拍手。その位置で拍手<笑>できましょういいですはい終了はいバッチリございますはい、ではチょックいたしましょう両足を伸ばしてシステム おかげさまで元気でできております。はい、左足と右足のいぶ落ちました。背中も伸びてきました。腿の裏さんも伸びました。膝さんもね落ちてきました。おいい感じはい。ありがとうございました。センキュー。さあ、ボディいかがでしたか？はなさんいいです。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。 ね、イデスポーズがねだんだん美しくできるようになってきていると思います徐々にね徐々にで全然 OK でございますはい水分もないしっかりとってくださいデトックスさんになりますのでねさあ私も完全復活してできて嬉しかったですまあ左脇さんがねちょっと痛かったのに治りましたねだいぶいいです本当ありがとうございます皆様のおかげさまでございますありがとうございますはい ではですね、えっ、ー、と、この今週のスケジュールは水金。水金、金曜日できるんです。金土日いけると思います。はい、ので、ぜひ見てみてください。<笑>はい、はなさん、ありがとうございます。リアクション。はい、ではですね、また、えっ、ー、と、明日九時。 また URL また発表させていただきます Facebook にも書いてきますので、えー、ぜひご参加くださいということでいかがでしたでしょうかすっきりしましたねありがとうございますはい、ではまたご参加ください花さんも千代子さんもありがとうございましたはい、では今日もすっぱらしいな何曜日中 u e をお過ごしくださいませ Have a nice, great d a いいでー Great t u e s d a チャオババーありがとうございました失礼します